待ってて大事に使ってくださいね必要あません<笑> 見つけました。 返しないではぁこれでも大丈夫なはずてて呼吸品を受け取ってくださ い, い見つけました これで楽に な, のなんで持っていなくって ま っ, っ, っ, っ, ってて具合の悪いから順番見 タ ー, ーゲット確認してや 私のじゃないから誤解しないで気合いの悪いクバから順番に イ, ー, でててした ー, ー, イームの遂行完了。